それでは今日の線形代数2の授業を始めたいと思います。前回は昨年になりますけれども、線形写像の話題で、まずはそのベクトル空間と数ベクトル空間が同型であること、それから同じ、次元の等しいベクトル空間は全て同型であるという話をしました。そして、線形写像の表現行列について説明をしました。今日はその続きでですね、線形写像と の表現行列とそれから規定の変換に関する話をしたいと思います。であと、えー、線形写像のランクとかですね、それからあの次元定理と呼ばれるその線形写像とその次元に関する性質について紹介いたします。えー、教科書ですと、えー、163ページですね。で、えー、実は今日はですね、あのー、この線形写像の表現行列と規定の変換という話がメインになりまして、 えー、とこの163ページの上半分の内容を説明するのに多分、今日 の, あのレクチャー の, あのほとんどを使うと思いますので、ちょっと聞いておいてください。で、まず、その、あ、そっとまずこういう話なんですけれども、今、U と V をあのベクトル空間としまして、 えっ、ー、と、まあ、u の次元が n 次元、それから v の次元が m 次元ということで、えっ、ー、と、あ、ともにこれは有限次元とします。あの、あ、すみません、ここのスライドで m の、m が有限というのを抜けてますけど、n と m 両ともに有限ということにします。で、えっ、ー、と、f がその u から v への線形写像とするんですけれども、 あのまあ前回の授業でやりました通り、この F を表現する行列ですね、この行列っていうのが、その U とか V の規定の取り方によって、いろいろ異なってくると、変わってくるということは、昨日、前回の授業と、それから前回のレポート課題でもあのやったとおりです。で、今日お話しするのは、のこの時に、その、異なる2組の規定が与えられるときに、 それぞれの規定の組に対する表現行列 A と B っていうのがあったとしましょう。例えば、上にありますように、この U の規定がこういう形で V の規定がこういう形の時の表現、F の表現行列が A。一方で、また別な形でこう、規定が U の規定とそれから V の規定が与えられた時の F の表現行列が B というふうに与えられた時に、じゃあこの A と B との関係はどうなっているのっていう話を今日はしたいと思います。 でえー、と数学において何があのほにゃほにゃとほにゃほにゃの関係はっていうことを言うときにはその具体的にその間にどう関係式ですね関係式を求めるというものだと思ってください。でえー、と具体的な話にも入る前にまずどうしてその規定の変換についてこういうことをやるかということなんですが、えー、とこれからですねあの一応今学期の終わりの方に向けて例えば行列の対角化とかいう話をします。で それはどういう計算をやるかっていうと、与えられた行列にある演算を施していって、その行列を対角行列に変換するとかですね、そういうことをやるんですけれども、それは線形写像の立場からで言うとですね、実は行列を変換するっていうのは、その線形写像の、同じ線形写像なんだけど、規定を変えていくんですね。この元になっている規定を変えることで、 その線形写像の表現行列をまあ異ななるるようううに見せるそういう操作なわけで、すでそれでどういうことが言えるかっていうと、実はあの線形写像って、いろんな線形写像があるんですけれども、中に特殊なものがあります。例えばえ、例えば、そうですね、x 軸に何倍して、y 軸に何倍するような、それ拡大縮小だけをやるようなものであるとか、それから、同じ、そうですね、縦横の比例を保ったまま、こうくるっと回転するとかですね。 あるいはその、えー、例えばそうですねあの、まあ、こういった本があった時にこれを上から見ることでそのあのなんか横の情報が潰れてしまうようなそういうある次元の情報を 潰, あの潰してしまうようなそういう線形作動があります。で、えー、とそれっていうのはどういうふうにしていけばわかるかっていうとその でたらめな規定が与えられるときにはその性質っていうはかない分からないときがあるんですけれどもだから あ, るある規定を取ったときにあのそういう線形作動の性質がピタッと行列に現れることがあってえ例えばそのえとある回転をするとあのこの線形作動っていうのは実は拡大縮小だけだったとかあるいは あ, のある変換をしたらある規定をある規定に対して表したらえあじゃあ実はこの 次元を減らっていうふうにその線形写像の中でその特殊な性質を持つものを見分けるっていうのにまあこういう規定の変換を使うというふうに思ってください。ですのでこれから学ぶその対角化もですねそれはある意味ではその線形写像の規定を変えることでその線形写像のある特徴を取り出すということに対応しているということです。 でそこでですね、そ の, まあ、その表現行列の関係を導くんですが、一応その、この話をするには、表現行列をどうやって出したかっていうのと、それから、あの規定の変換をどうやってやったかっていうのをが、まず頭に入ってないと、あの多分、ついていけないと思うので、えーとまあ、すでに知ってる人には退屈かもしれませんけれども、一応、表現行列をどうやって出したかっていうのをまず復習します。で でここではあの、UI ですね。この UI っていう規定を、まあ、F で移しましたと。で F で移したと。えー、と UI という規定を F で移しましたら、これはの、えー、とベクトル空間 V の, あのベクトルになりますから、こちらにありますように、ベクトル空間 V の規定ですね。V1 から Vm の線形結合でこう表されるわけです。でこれがと U1 から UN までこう、 f で移すと、まあこういう形で表されるというふうにしましょう。で、えー、で、これを使って、その、ベクトル空間 u の、まあ、勝手なベクトルですね、を移します。この x っていうベクトルなんですが、これは、あの、u の規定、u1 から un の線形結合で表せれ て, いて、これを f で移しますと。ということにしましょう。fx ですね。fx を計算すると、いったときに、えっ、ー、と、これが仮にですね、この v の ベクトルとして、まあ、こういう形、V のこういうベクトルでは表されたとしましょう。で、この時のその関係からですね、表現行列を求めるんですが、えっと、まず、この fx をですね、あのその ux をですね u の、u のベクトル、u の規定の線形結合で表すと、えっと、こんな風に、その c1u1 から cnun の和の f で写したことなんですが、 これはあの線形シャドウの性質から、こんな風にばらけ、ばらけて書くことができますね。えっと、この u1 から un をそれぞれ f で移したベクトル2を c1、c2、c3 で cn 倍したっていう形で表すことができます。で、このベクトルが実は、のこの上の方の、この d1、v1 から、ごめんなさい、えっと、ちょっと安定したんですね。えっと、d1、v1 から dn、vn に等しいっていうことを、 で、ででえっと、これを、その、あ、この F の U1 をですね、F の U1 を一回こちらで展開して、今度は V1 から VM の線形結合にまとめましょうということで、えっと、この F の X ですね、X を F で移した行、あの、ベクトルを、その、元の 係数を使って表すとこういうふうな形で表されていて一方でこれがその V の方の規定と係数で表すとこういうふうになってますというのをまとめますと実は先ほどのその係数ですね U1 から UN を F で移したときに出てきた係数をまとめて行列 A と置いてそうするとその えっ、ー、と、こちらが、その、V の、あのー、規定にかかる係数なんですが、それが、えっ、ー、と、こちらの U の, あの、元々あったベクトル U の、あ、U の、ベクトル空間 U のですね、規定にかかったやつ係数に、行列 A をかけた形で表されると。いうことで、え、これがその、うんと、まず、えー、と、規定ですね、一つ一組の規定、ここにある一組の規定に関する F の表現行列として、 求めますというのが、まあ、あのこれまでの話でした。で、あとはもう一つその別な規定ですね、えー、ここで言うと、この下 の, あの U1 ダッシュから UN ダッシュ、それから V1 ダッシュから VM ダッシュについても、同じように、これらの規定を使ったときの F の表現行列っていうのをあの出すことができます。 まあ、全く同じことをやっていますので、詳しい説明は省略しますが、そうしますと、こういった形で、のこの B という行列が求まって、これがそのこちらのもう一組の規定に関する F の表現行列になるというわけです。まずここまでがその表現行列に関する復習ですね。